まあね、ちょっとツイッターの、ね、お話をこれからしようかなというところなんですけど。ああ、はいはい、ツイッターですね。そうそうそ う, そう。タヌキ、あまあ、どうしてもやっぱりその紹介配信とかね推し活配信っていうところで、まあ、やっぱりその同業者っていうのかな、はい、VTuber の紹介サイトとかも、まあ、いろいろ見るわけですよ。あいろいろとまとめサイトと言いますか。そうそ う, そうそうそう、VTuber 紹介サイトとか VTuber まとめサイトとか、まあ、見るわけですよね。はいはい。うん でこれね、僕のすげえ所感なんですけど、はい9割以上が女性 VTuber っていうのがおかしいだろうっていう話なんですよ。あー、なるほどね。<笑>あー確かに多いな。<笑>うんあのー、どことは言わないですけどね。 いやあの確かに、そのページを運営するとか、そのサイトを運営するっていうところで、うん、まあいろんなそのアフィリエイトとかを考えたときに、ペーパービュー、いわゆるそのページのプレビューを上げなきゃいけないっていうところから、その、うんまあ、やっぱり華やかな女性 VTuber を取り上げるとかね、ねモーションを入れて、その一人一人をこうトラフィック上げていくっていうのは分かる、分からんくはないんですよ、はい、はいはい。は、う、い、ん、でも それはさっぴーで女性に傾倒しすぎじゃねっていうところがすげえあってあ、はいうん、それがね、ちょっといかんせんどうなのって、僕は、ものあの要はそのメディアとして歌い出すんだったら、両論談義って絶対必要で、女性 VTuber は女性 VTuber、うん、男性 VTuber の回は男性 VTuber の回って絶対取り上げなきゃいけないのよ。 まあ確かに公平性あると言ったらそううううそうそうそう、ね、<笑>でそでれを単純にそのサイトの管理者の好みとかその性的趣向なのかわからないけれどそれでその人たちだけを選ぶっていうのはどうなのかなっていう。 なんか紹介というよりもはやコレクションみたいな感じがしますっていうのがまあ、ちょっと残念だなと、まあ、ちょっとどことは言わないんですけれども、<笑>はいはいはいうん、あのそれがあって、なんかすあのー、結構ねその去年、いろいろその紹介配信に関しても、まあいろいろ事件があったわけですよ、<笑>事件ねー。うん<笑> で、まあ、そ, の中そんな中で、まあ、ちょっとタヌキが、あのーまあ、名前が売れてしまったっていうところも、ほんの、あんうの触角ぐらいにぴょっ て, こうピョてこう出てきたぐらいなところになるんですけれど、<笑>うんうんまあ、ただやっぱりね、そのうのコメントを書いて、まあ、今、あのー、1400件ぐらいの。 インンプレッションがあって、はい、55件のいいねがついてるんだけどまあやっぱりね、はいはい、その中でそのとある VTuber さんからねあの紹介サイトにあなたを紹介してあげますその代わり会いませんかっていうふうなサイト運営者の<笑>運営のあれもあるっていうぐらいうんあいに行くはちょっと嫌だなそうだからそういう、うん、ねコメントとか見ちゃうと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 インタビューをさせてくださいって言ってインタビューをじゃあディスコード上でやりましょうとかズームでやりませんかとかだったら話は別だと思うのようんまあ僕だったらブームであのインタビューをさせてくださいっていうねうんうん話にはなるんだけどえ<笑>そういうことじゃなくてもう実際にっていうことらしいんだよねいやー何そのスカウト みたいなやつそうだからね<笑>ちょっと怖いねいやーよく似たような感じで VTuber のなんか事務所からなんかこう DM が来て「なんたるを見ました所属してみませんか?」みたいな結構新人特にねやっぱ狙われてることってね結構話題として上がってた時もあったしねうそうそうそうそうそうだからそれを考えるとなんか たぬきの考えているその紹介配信って、まあ、やっぱり多くのリスナーに聞いて見てもらいたいっていうのは、まああるはあるるんだよねまあまあ、やはりあのコラボとかそういうきっかけだと、やはり伸び率はいいんですよね、あの認知率といいますか。そうそうそうで、まあ、それも分かるんだけど、うん、やっぱりその見てもらいたい。 認知してもらいたい、うん、その紹介してる人たちをね。うん、うん。だかまず、僕、で、あのー、よくほら、たぬきさ、そのツイッターでね、たぬきにあちこいなんかいないっていうか、うん、いてたまるかみたいな話をしてるんだけれど、はい。で、あのー、言い方変えると、これ、論点変えるとね、たぬきって、まあ、うん、もう今年45のおっさん、いいおっさんなわけですよ。うん からすると今の v チューバーの子たちの多分平均年齢って多分実年齢って20代前後ぐらいが多いと思うのよ。まあ、ね、魂の年齢層って平均値でいくとね。まあ、早ければもう学生の身でありながら事務所所所属していたりとかありますからね。うん、で、それを考えるとぶっちゃけて言えばその 年の離れた甥1個目1個たちが頑張ってるな、よし応援してやろうっていうおじさんなんだよ、本当に。<笑>あんなんかわからんでもないよっ、はい、かないあのおじさんが頑張あのじゃあ応援してやるか、じゃあ俺こういう技術あるからこういうので応援してやるかぐらいな感じのイメージなのよ、<笑>俺からすると。いや、なんだろう、すごいって企画な例え<笑>、うん。だから逆にその CM とかで、そのなんだろう、そのムメムメさんとか、ヌメさんとか、トガミテトラさんとか、めちゃくちゃ俺が、この子 たちおもろいんやでって押してる子たちを取り上げてるけど、うんね、正直な話、もう僕からすると老い子めい子の話なのよ。ああね、あの親戚の集まりとかでいる感じのね、はい、はい<笑>ー、えーえー、やでいい、えー、や で,、えー、やでじゃあお前はいお子づかあのお年玉お年玉<笑>みたいなそんな感じのがら、ね。お年玉。そうそうそうそう。だから<笑>僕からするとその V チューバーにガチ恋にはならないのよ。 もういわゆる、あのー、もうガチであのなんていうかものすごい猛烈アタックするからよりもこう満遍なというかそうかそだからフラットに紹介をする、うん、公平平等に紹介をしていくチャンネル登録者数の、うんあのー、大小にかかわらず平均でその平均値を常に保った状態で紹介し続けるっていうのはそこなのよ。